どうも、キャプテンゴリペロ、どうも、駒ヶ崎です。今回は学校っぽいアイテム3種類ゲットしてきました。早速開封していきましょう。今回はね、もう先に全部開けてしまいました。では、1個ずつ見ていきましょう。大衆館、光るジーニアス辞書、IP4 株式会社さんです。ジーニアス辞書のマスコットライトですね。実際にある 辞書のパッケージになっているみたいいです。いや、これは楽しみですね。じゃあ、開封しましょう、はい。今回出たのはこちらです。緑色のアクシス・ジーニアス映画辞典。僕は使ったことないやつですね。でこれが多分、表紙と背表紙。そして中面のシールが入っています。はい、では、辞書本体を見ていきましょう。まず、ケースが、これ、すごいですね。 ちょっと実物は持ってないし見たこともないんですけどパッケージがそのまま再現されているみたいですで背表紙裏面もちゃんとプリントされていますね高まるはい引きずり出した辞書はこんな感じです僕が学生の時にはこれじゃなくて赤いジーニアスだったと思うんですけどこれ持ってる人にちょっと聞きたいですねこんな色だったんですかねまあ本自体は特に変わったところはありません絶縁シートが入っています じゃあ引き抜き抜ましょう。でこれを開くとおお光ってますねこんな感じで光りますでこれ開くと自然にスイッチが入るようになっていますねこんな感じですではシールを貼っていきましょうでこれシール貼るときにちょっと気をつけないと上下逆に貼っちゃうと結構切ないんで閉じてある方が左側ですねが正しい向きですでは貼っていきましょう じゃあシール貼りましょう。おおうわしまったテーブルにシールが貼れました。えー、っと、向きはこうですね。で、開いて、さあ、中面を貼り付けましょう。 で、ちゃんと辞書の中が再現されてるんですね。えー、っと、ライト。なるほど、ライトだからライトなんですね。太陽、照明などの光、光線、明るさ。お、いいね。というわけで、シール貼って完成しました。これ、ちゃんとしたケースついてるんで、めちゃくちゃ本物っぽく見えますよね。結構いい感じです。で、開くと、中にはライトのページが入っていて、こんな風に光ります。ちなみに、照明を落とすとこんな感じです。 なかなか神秘的ですねはいスネイプ先生に持たせてみましたこんな感じです、まあ、だいぶでかいですけどなかなか怪しげな雰囲気が出ていますね昔こういうやつで魔導書みたいなのも出ていたはずなんですけど今回はこのアクシス・ジーニアス・英和辞典なんでね親近感が湧きますねライトという言葉を辞書で引くスネイプ先生ですで少し注意点というか1点気になったところがありましたこの背拍子のシールなんですけど 表紙をしっっかり開き切るるととここででちょっと干渉するんですんよね今一回貼り直して結構こっち側スレスレに貼ってあるんですけどもとどうしてもいっぱいまで開くとこういう風にここがちょっと干渉して端がベロベロになってしまったんで開けるときはちょっと加減していっぱいまで開けないようにした方がいいかもしれませんというわけで IP4 株式会社さん大衆館光るジーニアス辞書でしたじゃあ次はこれを見ていきましょう なんか黒い袋がついてますねエポックさんカプセルコレクションミニ顕微鏡こんな感じのミニチュアの顕微鏡ですセット内容は本体と透明プレパラートが2枚そして強烹となっております強烹先生これが一応レンズになってるらしいんですがうわちょっとカメラだとさすがに見えないかなで組み立てはこれを差し込めばこんな感じで完成です あでこれ反射鏡も付いてるんですね今回出たのはブルーのミニ顕微鏡ですでこれ全2種類でブルーとブラックがあるんですけど両方形は全く一緒ですまあ至ってシンプルな形ではあるんですがやっぱり実際に使えるっていうことで作りはしっかりしてますねでここに反射鏡が付いていてこういうふうに角度を調整することができますで本物の顕微鏡はここが動くと思うんですけどなんか一応ここのつまみは回るようになってるんですが動きはしないみたいですね このレンズの方を上下させてピントを合わせますでこれが透明プレパラートですまあプレパラートというかスライドガラスみたいな感じですよね本当はこの上に薄いカバーガラスっていうので観察したいものを挟むんですけど付属しているのは2枚ともスライドガラスみたいなやつですちなみにこれはアクリル製ですねすいません今気づいたんですけどずっとキャップがついたままでしたレンズが見えないですねって言ったんですけどさすがに見えないかな 見えるわけなかったですね。実際はこんな感じです。あんまり近づくことができないんで、さすがにこのカメラではどういうふうに見えるのかまではちょっと厳しいかな。このティッシュを、これどういうふうに見えるか。ちぎって、さこんな感じでプレパラートを作りました。で、観察対象ができたら、ここに差し込みのします。こういう感じでセッティングできました。ちょっとじゃあ、覗き見てみます。お すでに結構ピントがいい感じで合ってますねあ、ちょっと行き過ぎたこのぐらいおわあ、行き過ぎたこの辺か、おおえ、まあ実際にどういうふうに見えてるのかっていうのはお見せできないんですけどなんとなくこんな感じで見えてますよっていうのをスマホで撮影していますこれ iPhone に クリップみたいな感じで挟むタイプのマクロレンズで撮影しています実際はこれよりもう少し繊維がしっかりと見える感じです小さいですがなかなかしっかりと遊べましたちなみにさっき撮影していたスマホのカメラはこんな感じですこんな風にスマホカメラに外付けのマクロレンズを使用して撮影しましたこういう風に被写体に近づいてかなり接近してこういう風に撮影することができます とということでエポックさんのミニ顕微鏡でした JDREAM さん演奏仕様リコーダーマスコット英語理科ときて最後は音楽ですこんな感じのリコーダーのミニュアですはいというわけで組み立て完了しましたこんな感じですちょっと白色の方が見えづらいんですが形は全く一緒ですねまずはこちらが白色です なかなか再現度高いですねして青色がこんな感じですねで一応ちゃんと拭けるっていうことなんですがこの穴の間隔が結構持つには厳しいといえば厳しいですねスペースが結構ないんでこう2つ押さえるとかがちょっと難しいですでまずは何も押さえずに拭きます 結構しっかりめに音が出ますね、はい、こういう感じで一応ある程度音階をつけて吹くことができましたちょっと難しかったですそしてケースは全部に付属していますこういうふうに透明で中身の見えるケースですね、はい、ケースに入れるとこんな感じですボールチェーン付きなんでこれで持ち運ぶことができます今回紹介したものを並べてみました こんな感じですねはいおまけコーナーっていうことでここでちょっと別商品の紹介をさせてください今回ですね紹介したこちらの光るジーニアス辞書 IP4 株式会社さんというメーカーさんなんですが今日ですねこの同じメーカーさんの水草アクアリウム育て始めましたでこれ種や土が全部揃ってるんで 事前にに水だけけ用意しておけばすす。ぐに始められるという商品です成長するのに12週間かかるということで、まあ、ここでこういう商品がありますよという紹介をさせていただきましたまた成長記録をとって改めて動画にしたいと思いますすごく楽しみですね というわけで今回は学校っぽい3種類のミニチュア紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。今回はどれもスケール大きめだったんで、ちょっとね人形とかに組み合わせるのは厳しいかなっていう感じなんですけど、結構小さくて可愛いんでなかなかおすすめです。僕は特にこれが気に入りました。 もしこの動画気に入ってくれた方は真ん中のアイコンマークをタップしてチャンネル登録をお願いいたしますあとあんまり更新してないセカンドチャンネルもありますんでそちらの方もよろしければチェックしてみてくださいでは今回はここまでとさせていただきます最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう駒ヶ崎でした